山を買っていきました。この発電機回そう。破滅だと俺の出番は失礼。レー頼むぞ。ドクターか？もう追われてるんだな。アダム頑張れー！ このフックかフック近くになきゃいいけど。ダメか俺が一番近いな。あれ他の仲間がすでに救助向かってた。行けるか まままずいそりゃ置くよなーごめん耐久切ったフックが近すぎるアダム隠れてくれ これで俺狙われないのアダムが見つからなきゃトンネル死に戻ってくるかもしれない。中心回すか。ごめんなアダム助けらんねえ。ギリ間に合わねえ。あ、ごめん。 何回爆発してんのよって話したら勝手に爆発してたんだ許して<笑>追ってきてないな。 か光ってるぞ玩具かここは付け切れるぞ壊せないなフックに戻ったな もう一人は発電機回してる救助する前に見つかりたくない。今だ頑張って逃げてくれ。そこで治療はまずいぞ。セルフケア。 バレてるからストライク警戒もされねえ。電撃でバレないように隠れとこう。ちょ、早く電撃して。なんでしないんだよ。タイミングよ。幸い当たらなかった。 アシュレイが追われるはず。治療までできそうだな。よし回すぞー。あれミカエラどこ行ったミカエラに救助任せてもいいか 俺は俺の方に来るだろ来た救助頼むぞ。 発電機みんな頑張ってくれー。 よっしゃあとはゲート開放だけなんでだよ今入り口にいただろ 今俺の実家もしかしてこっち側のゲート誰も開けてない治療終わったらこっちのゲート開けてほしいよしよしもう少しだ。 まっついられる解放使うしかねえマジかー。